こんにちは、おじこです今日は私の普段メイクを紹介しますはじめにカラコンをつけますカラコンは心地がいいのでおすすめですこんな感じで全体に塗りますここら辺のニキビ跡を消していきますとします手で。 全体にベースとして塗っていきますそしたら次にこちらのビセのアイシャドウをオレンジっぽい色を目尻の方にのせていきますアイラインはだいたい目尻の方を主に自然な感じで描いてます こんな感じですね。描いたアイラインをこの茶色の色でぼかしていきますホットビューラーが温まったのでまつ毛を上げていきますこのブラシを使います鼻筋が太いのをごまかすようにアイラインの下にもちょっと塗ります唇の下にも軽く入れますシェーディングはこんな感じ。つける時に まぶたを持ち上げるように角度をつけて目、ね、り側の二重の線を軽くして目頭側も軽くいきます次の真ん中だけっとあとは眉毛の下この辺にも目頭のあたりにも青もと唇の上にも軽くのせますあとはセザンヌのこちらの オレンジっぽい色を使いますこんな感じで完成ですいかがでしょうかすっぴんよりはマシだと思います